请你们看他的影片真的很赞，可以同时可以学台湾的东西还可以学日文的东西超赞，记得要看<笑> 慢走。哎呀我不要。哎呀我不要。哎呀我呀我不好吃的我不要。哎呀不要。我 <音楽>あー仲いいな仲が涼しいわ鶏肉なんかおー水餃子屋さんなんかすごいですね服屋さんとお花屋さんと ご飯屋さんって全部同じセクションに全部あってそして若い人が全然いないうわなんか余市じゃな い, い、ね、マーケット感がすごいいっぱいか。 啊，一这个什么，一百的吗一一 百, 一百。要哪一个啊这个。谢谢。 いやー絶対こういうとこで食べた方が美味しい人間天気很好いや今日はいい天気ですねマジでこんなこんな景色いい日久しぶり 景色がいいですねでもちょっと台湾もう暑くなってきてます30度近くあります今日も29度とかかな30度ぐらいあるな、はあ危ない危ない危ないいやいやいやいやいやいやびっくりしたいやーこの GoPro ねマウント首に今ネックマウントじゃないんですけどこういう何ていうんだろう 首につけれるやつでやってるんですけど、ストラップでやってるんですけど、なかなか使いやすいっていう、人権提案シーラバイバイ。